こんにちは今マンディアからバスに乗ってるんですが今日はフィリピンのミンドロ島にあるプエルトガレラというところまで行ってきます今回の動画はフェルトルガレラへの行き方です以前行き方シリーズでベルン色の行き方やドラタイへの行き方など 個人手配の参考には動画をアップしていくのでよろしかったらチャンネル登録をお願いしますではスタート11時50分です羽田空港に着きましたここは、ね、2階の 到着ターミナルす、はい、あ、やってないやそのごいすいていてすぐえ早いです。 えレイジすぎるとどこもやってないですねなんと食べ物も売り切れですね最悪です何も食べ物もないですなんか自動販売機しかないですえ今レイ半なんですが何もかもなくて自動販売機でパンを買いましたちょっと虚しいです今全ての工場が 開始っていう感じで 2, 2時動き出しました、えー、5時40分ぐらいですね音を切りましたおぐれはそれほど混んでないですグラバーこっちですね あ、そう。えっと、サンキュー。えっと、あった、あった、あったか、トラベルハブのセカンドフロア。ボタンガス、トラベルハブのセカンドフロア。こなんか、ここ書いてないんだよ、よこれ。イパーティク。英語語。チクッと、え、何、何。あ、どこ、バタン、バタンガス。バタンガス。いや、うん。 ゲート5アラン 730am ゲート 5? いやんサンキューあおかしいなトラブルハムのセカンドフロアだからこっちじゃないはずなんだけどだってこゲートだからチケット売ってないでしょ あ, あチケットブース売ってないじゃんチケットないじゃんチケットブース1から3 ケータイはどこで売ってるの ？ATM がないです。<笑>どうしよう。えー、っと現金借りるかな行けるかな。あ、お姉さんがいる。普通に。普通に。あ、バタンガスバタンガスポーツ。アップンアステイルアップステイル。やっぱ違うじゃん。あやっぱお姉さん行ってよこ。 でさっきの5番がこっちの方だったからこっちじゃないのからバタンガスバタンガス 4? イエスアメリカインサイドインサイドダウンステア85ダウンステア ?85 ああああああああ いいや、いいや、いいや、いいや、いいや、いいや、いいや、いいや、いいや、いいや、いいや、い e や、いいや、い m や、いいや、い t m a い e y いや、いいや、いいや、いいや、いいや、m い n いいや、いいや、いいや、いいや、いいや、いいや、いい We have. video, p n b and r c b c what kind of a d a cash cash yeah yeah okay、oh, yeah. thank you second floor three ドに動きをしてきて の, のうっ今7時30時の、まあ寝ようと思った。 にサルディポーン、サルディナ。 w o o t do a a t s i know. I know. I know. I know.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 Okay, Bodyguard, bodyguard, bodyguard. No p a y n o pay, no p a y n no p a e n no p a e n Bad r guy, bad guy. No, no, no, no, okay, okay. I'm a passenger. <音声>アザパセンジャーにいるもううるせえもうすごいすごいすごい暑い暑いうるさいえー、っと多分この黄色いゲート入れるんだよ On passengersOn a s s e e s あい、の、あいの、あいの、あ、はいの、はい。オッケー、ずっとオッケー。こう、違うから、こう来てですね。で、いかにもここが入り口なんだけど。いかにも。あれですよ、ここ。なんかチケット。買ってしまいそうですよね。こめん、注意してください。チケットを買わせようってうるさいんです、ねれ。みんな。もうもう 大きなこれ、たぶちゃんと事前に調べとかないととんでもないことに入りますここで入っていけばいいなんか入るとここまで入りました やっとたどり着きましたこれれはハードル高いですね、えー、っとあモンテインこれだカモンテテテここの、うん、あと、うん、んてうの3つあってガラテこってロちらではあのターミナルチケット必要なのかな。 えー、時間かかりすぎです。まだ今9時37分なバラテので。いや えー、チケットも買ってあと15分ある何か食べます、えー、シアトルベストコーヒーと何があるか、えーえっと、ミスタードーナツとミスタードーナツとこラに、えー、朝セン アニマアニマウテのドーナツを買います。まはい、ワンプレミアムクリスパンでワンチョコドーナツ。 えー、9時59分ですね。 冷房がきついとか寒いとかっていう話もあったけどまあ普通に<音楽>席は指定席なんですけど。 i t s t quite a bit h of me off. Take it out of the n a y I'm sorry, only one month later, sir. And this is e l o e k t s very t y e r Okay, okay. l a n e はい、行もうすぐサファンがこの辺もうジャングル。バ こはは今暑い。こんにちは次でした こんなところで楽しい町だ。